女優の橋本環奈、24、主演の TBS 経過用ドラマ、王様にほうぐ薬指、18日スタート、毎週火曜午後10時の PR として、14日に同局の公式 YouTube チャンネルで結婚会見が配信された。原作は渡辺志保による同名の漫画。橋本演じる主人公羽田彩花は、 経済的に苦労する家族を守るために結婚を選ぶ。その相手は人気グループ、ヘイ、セイ、ジャンプの山田涼介演じる新伝統号だ。二人はこの日の午後5時から生配信された動画にドラマの役柄になりきって登場。橋本の美しいドレス姿が話題となった。一方でツイッター上には本当は山田じゃなくて平野仕様だったんじゃないの などといった声が相次いで投稿されている。平野は5月22日をもって、キングピンスを脱退し、同時にジャニーズ事務所を退場する。そのため起用できなかったのではないかと推測している人が多いのだ。そう思うのも無理はない。橋本と平野のコンビでは、2019年公開の映画、 かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からで共演し、興行収入は22億円を突破。続編の映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からファイナルは2021年というコロナ災いの新ただ中に公開されたが、興行収入は10億円を超えた。 過去の実績からも明らかなように橋本と平野の共演は大人気です。番宣として出演したバラエティ番組で見せた掛け合いも好評でした。テレビ局関係者。今作は橋本にとって地上な未練ドラ初主演となる。絶対にこけられません。本来ならば確実に視聴率が見込める平野との共演になるはずだったんじゃないのと思いたくなる気持ちもわかります。